こんにちは、アブロードです。今日はですねパソコンををを処分しししててててスマホで仕事まますす。っいいう話をしていきます僕は2018年からスマホで仕事をするためにいろいろと試行錯誤してパソコンを処分してスマホで仕事をするようになってきたんですけども実際ようやくパソコンを卒業してスマホで仕事ができるようになりました。 今日はその手ぶらで仕事ををすする方法を、えー、公開していいこうと思います、えー、やっぱりですねパソコンで仕事するのが今当たり前でフリーランスの人口がどんどん増えていってパソコンでプログラミングだとか動画編集だとか Twitter、えー、の投稿ブログの投稿っていう風に仕事になってきてるんですが実際スマホで仕事をしてる人って少ないと思うんですよ。今日はそののフリーランスの 仕事をいいかか、にしててスマホでやっていくのかどうやってスマホに移行していくのかって話をセキュラリにしていこうと思います僕のチャンネルではこうしたフリーランスの仕事だとかコスポのいい生活あとはより面白く生きるための方法についてまとめてますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 今日はパソコンを処分しました。で、実際今スマホで仕事をしてますっていう話をしていきます。今日を聞いていただいた方が、あのスマホで、あ、これだったらできるなとか、えー、このアプリだったら、えー、使いこなせそうだなっていうふうに思っていただいて、実際に使っていただくっていうところまで、えー、実践編をどんどんやっていこうかなというふうに思います。皆さんあの、パソコンで仕事したりだとか、オフィス、えー、デスクワークだとかされていると思うんですけども、どうですか あもっと場所を自由に選べたらいいなとか、えー、こんな仕事するんだったらカフェで仕事したいなとか移動中に仕事したいなって思うことってありませんか僕も同じように 思ってましてでパソコンでわざわざ仕事をする時間があればスマホを毎日持ち歩くスマホで仕事できればもっと楽に早くできるんじゃないかなと思い始めてスマホで仕事をするようになりました実際にやってる仕事としては例えば YouTube の発信活動であったりだとかブログを執筆したりあとはシェアハウスのマネジメントだとかを昔はしてたりだとかあとはモデル事務所の運営だとかを手伝ったり それから物販だとかでミリタリーのアイテムを販売したりだとかっていうふうにいろいろとしてたんですけどもその仕事をわざわざパソコンでする必要がないなと思い始めてからスマホに1台でできればなっていうので移行してきましたで実際今してる仕事としてもうほぼほぼ 98% ぐらいはスマホでできるようになったんで今日はそのスマホで仕事をする技をご紹介していこうと思います実際パソコンの、えー 仕事を捨てるためにどうやってやったかっていうとまずは僕は ipad を購入したんですよ以前 iPad を捨てました iPad を手放しましたっていう動画を作ったんですけれどもそれがあのそこそこのバッド評価で面白い感じに反響があったんですけれども、えー、実際その iPadPro を購入して iPadPro で iOS になれるっていうふうにアプリで仕事をすることになれるっていうことをしました。 で、実際あの iPad を処分して、またスマホに戻って、スマホで仕事をしてるんですけども、正直やっぱりパソコンからスマホに、全移行って結構難しいんですよね。ただ2020年以降、スマホで仕事をするっていう人がもうより増えてきて、それがスタンダードになってくるかなっていうのを先読みする、えー、このチャンネルではちょっとね、未来を意識した、先取り仕事をするっていうことを意識してチャンネル発信してるんで、皆さんもぜひぜひやってみてもらえればなと思ってます。 で実際ですねこんなツイートしました僕がですねスマホアプリで仕事をしてることってあのツイートしたんですけども YouTube の動画編集はえブロでやってますよとか YouTube の文字入れはえブリューっていうアプリを使ってますよとかサムネの編集はキャンバーを使ってフォントっていうアプリで文字入れをしてあとはブログの記事は音声入力をしたりだとかでメモでちゃんとメモしてで写真の加工だとかは Adobe の, アドビの アプリを使ったりツイッター、Twitter、で仕事の発信とか営業だとかをしてメールを使って自分の仕事を影響したりだとかあとはやり事リストとしてはトレードを使ってますとか、えー、っていう形で、えー、ツイートしましたところ結構反響が良くていいねで151だったかな、えー、リツイートちょこちょこっとある感じのいい反響がありましたとで実際あの情報収集だとかもいろいろともうほぼほぼスマホでやってると。 っていう感じなんですけどもやっぱりスマホで仕事をするとめちゃくちゃいいんですよ何がいいかっていうと隙間時間時を利用しやすすい感じです例えばあの電車の待ち時間とか例えば友達との友人の待ち合わせ時間5分だとかっていうようなちょっとした隙間時間ができますよねそういった時にスマホを使って仕事の途中であったりだとかあとは Twitter の投稿だとかもう5分でできるようなことをパッとやるというような仕事を細々とくと あの分割することによって、えー、今スマホで仕事ができている状況ですまずスマホで仕事をするためのポイントの1つ目は何かというとアプリを使いこなすことですこれすごく重要ですアプリを使いこなせればやっぱりスマホで仕事ができるようになります例えばパソコンで使っている Adobe のデザインソフトだとか例えば、えー、パソコンで使っているフリーの会計ソフトだとかっていうのもやっぱりスマホの流れがあるのでアプリで でできるることがあるんですねそういったアプリでできることをどんどんどんスマホで実際にダウンロードしてやってみるとスマホで移行しやすいっていうのがあります僕が一番最初にやったのが、えー、iPad で実際にパソコンでできるかどうかパソコンと同じようにできるかどうかを試すことでその次にやったのがスマホでもできるかどうか試すことですで実際やってくるうちに結構スマホアプリ で, できちゃうことが多いんですね先ほども紹介したブロだとか ブリューっていう風に動画編集のアプリも充実してますのでしかも無料でできちゃうという形でスマホでできることをどんどんどんどんやっていくと移行しやすいかなって感じです実際やってみるとわかるんですけども結構できるというところでまずはスマホアプリでやってみるというのがポイントの一つ目です二つ目二つ目のポイント何かというとスマホでできないこともあるということを認識することですこれ結構大事でやっぱりパソコンでしかできない仕事があるんですよ 僕の場合、ちょっとした、もう本当にちょっとしたことなんですけども、できなかったことがありまして、何かというと、一つ目が、キーワードプランナーというマーケティングで使うアプリは使えませんでした。キーワードプランナーは使えないので、何をしたかというと、代用品を使うことです。代用サービス。別のサービスを使って、キーワードプランナーと同じようなサービスを使って、アプリでできないことを別のアプリでやるということをやっています。まずは、できないことを把握するのが二つ目のポイントなんですけれども、できないこと、例えば、キーワードプランナー。 アプリで見れないとかクラウドサインっていう契約書を作成するアプリが、えー、スマホではできないと他にもやっぱりスマホだとパソコンよりもスペックが落ちるのでパソコン並みに早く動かすような作業はスマホではできませんなんで僕がやってるのは2台スマホを購入しました一つが iPhone11 Pro2 つ目がギャラクシー、Galaxy、の S10 Plus っていうのを持ってます、えー、iPhone の場合はラムメモリが6ギガ4ギガっていうふうに言われてるのでちょっと ギャラクシーよりも劣る部分があるんですよ。ギャラクシーは 8GB から 12GB まで積むことができるので、早く動かすことができると。でちょっと Android の方がパソコンに似たような作業がしやすい、2画面で作業ができたりだとか、あとは1画面で作業ができるんですけど、PC で見れるようなサイトの構成だとか、作りができているというか、ちょっとね、iPhone だとできないけど、Android でできることっていうのがあるので、そういった意味で Android を使って。 使い分けをしているという感じですでもう一つやってるのがあのやっぱり YouTube を見ながら仕事をしたりだとか YouTube を BGM にしながら仕事をしたいなと思うことってありませんか僕はよくカフェの BGM を聞きながら仕事をしたりするんですけどもそうしたいなと思った時に YouTube を立てて Android を立ててスマホで仕事をしながらっていう風に2画面を使うために 2つ持ってるっていうのもありますプラスバッテリーの減りが早いっていうのがあるので iPhone だとやっぱり8時間とか10時間とか持つっていうふうに言われてるんですけれども一日中ずっと使いこなすことはできないんですよねなのでバッテリーを持つ代わりにスマホ自体をバッテリーとして使って持ち歩いてます Android を、えー、iPhone につないで iPhone を充電するためのコードとして、えー、Android を持ち歩くみたいなイメージで使うと面白いかなっていう感じです なんでできないことを把握するっていうのが2つ目のポイントでした。で三つ目なんですけれども何かというとスマホで仕事をする上でどんな仕事をしているのかっていうのを把握することです。これやっぱりパソコンで仕事をするのと同じようなもう延長線上にスマホで仕事をすることっていうのができるからっていうイメージです。なんで Wi-Fi で仕事完結できるようなサービスだとか事業を整えることです。僕がやってる仕事が一覧にここに挙げてるんですけれども何かというと例えばブログで 記事を書くだとかあとは留学の取材を案件としてやったりだとか YouTube で発信したり Twitter で発信したりブログで発信したりということをしていますその関係で留学のエージェントとして留学相談を受け付けることもあります LINE アットとして公式 LINE を貼ってたりしてその無料で相談できるよっていう風うにブログで表してるんですけどもそういう風うに留学の取材をして留学エージェントをしたりする仕事もしています でツイッターを使った個人ブランディングをしたりだとかあとは地域メディアを運用してます、えー、福岡のメディアを運営してるんですけれども福岡で自分が使ったアイテムだとかライターさんが使ったアイテムを実際に紹介してもらうというような、えー、地域メディアを作ってとそういうような地域メディアもやっぱりスマホで音声入力しながら自分で入力したものをあとはテンプレートにデザインテンプレートに当てはめてもらうっていう作業をフリーランスの人に外注したりだとかそういうこともあるので外注をうまく使うと フリーランスの人を雇ってフリーランスにお願いするとデザインの中身を文章としては自分が作るんですけれどもそのデザイン例えば写真をここにはめ込んでくださいねとか見出しの3をここに作ってくださいとか見出しの2はこっちに使ってっていうふうに指示を出してはめ込んでもらうっていうことをメールで LINE でやってます。 そういうふうに使い分けること。プラス、害虫をうまく使って、あの、人を雇って仕事をするっていうのもポイントになります。プラスやってるのがミリタリーアイテムの販売、シェアハウスの管理業務は今、ちょっとやってないんですけども、昔やってたことです。そういうふうに仕事をスマホでできるようにするために、フリーランスを雇って。 フリーランスと一緒に仲間で仕事をするっていうのもポイントになってくるかなという感じです。今日はですね、フリーランスとしてパソコンを処分してスマホで仕事をしますっていう話をしていきました。で、具体的な話としては、まずはスマホを、えー、卒業するためにどうすればいいのか、まずはアプリを使って実際にやってみることがポイントですよっていう話と、プラスパソコンでしかできない仕事もあります。ただ、それをどう、えー やって乗り越えてくるかプラスフリーランスを雇って外注をうまく使うことによってできない仕事もできるようになりますよという話をしていきましたいかがだったでしょうか皆さんもスマホで仕事したいなというか2020年はスマホで仕事することがスタンダードになる時代になるかなと僕は思ってます今後もですね、スマホで仕事をする方法についてより具体的にまとめていこうと思ってますよかったらチャンネル登録と いいねボタンを押していただければなと思います。どんどんどんどんスマホで仕事をする時代になってくると、でプラス今度はですね、やっぱりスマホがいらない時代になってくるかなというようなところまでより未来を想像しながら僕のチャンネルでは新しいことをどんどんどんどん発信していきます。よかったら見てみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。